いますいます日本全国抜くのか 風の神様、喜んだちいちゃな花のでっかい森。 「ふくふく」